今夜元町行かな い, いいのかいかまうもんか<ペー>大丈夫か ラッ判さ。<笑>だから今夜は。 振り出すぞ横浜中華街どうだうんそうだ、マスミ横浜の学校の友達には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 天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ表面の皮がパリパリでそりゃあ品らしいでも絶対に高いよ中華料理の王様なんていいんだよ今日は特別な日だろ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 父さ ん, 父さん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 なんかにな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 き<笑>大丈夫っすかおお水これ見てみろうひゃ結構エグい額稼いでたんすねこいつこいつ昔から悪いせだけあたげてんだでもやりましたね今日のしのぎのノルマ一歩ずる突出じゃないっすか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 5どうなってる名言サックで不意打ちくらっちまってなああ単行部できちゃってますなちぎー紙だよ紙パンチ当て直したばっかなんで。せっかくいい形できたのによそんなこと言ってる場合ですか、ね、あこ っ, っちの方も届けてぶつれ触んぜせい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 前から不思議だったんですよねプロレスじゃねえんだし敵の技を受ける必要ないっしょ確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよなんか俺に合わねえっていうかそれって勇者っぽくねえんだよ勇者おおおらよ勇者のつもりで戦ってんだよ 喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよドラクエの世界がうわまたドラクエすか兄貴どんだけ好きなんすか悪いかよいいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ、はあ、勇者って俺たちはヤクザですよ沢城の頭もいつも言ってますでしょやられたら追われた先にやれって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 あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話ですかまそのおかげで今の俺があるんだけどカ春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった東京と勇者から教わった勇気でできてんだ人生の教材ってやつですか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 やイチタケ雄のおっちゃん元気かいおかげさまでなスナックみちオのママがお前のことを探してたぜイチに店に来てほしいってよミチオママが俺になんのようだそれは知らんがねとにかく伝えたぜママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ よーイチ来るのを待ってたよジャイと一杯付き合えよおみそかなんだしさ俺に用事って、飲み飲いのことが？か、うん、シワスに暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね何言ってんだよ俺は今、しのぎの最中だよ何がしのぎの最中さ ごっつけやがってうるせえこのアルチューわたしゃお前が生まれるずーっと前からのんでんだだけどこの通りピッピンしてまったくよ うボロボロなんだろういいときにしねえと本当に信じまうぜうんうあるかったよありがとうねおいいっちたきょのおっちゃんよ道をママは酔っ払ってるだけじゃねえか今さら何言ってんだこの二十年 白ロのママなんて見たことねえよそれよりよ桃源郷でトラブルみたいだすぐに言ってやれよ桃源郷で何があったんだよ詳しくは分からんが総部なんだから色々あるだろう客と女のもめ事とかな早く言ってやれわかった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 お前が散々漏らしたくそ片付けたのは誰だと思ってんだよ赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ小学五年まで漏らしてたじゃねえかうるせえあんたけたまたま腹壊してただけだトイレのスッポンなあ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 荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろバカ野郎俺は荒川のおやつさん以外と酒漬きかわきなんか一ミリもねえよははじゅうじなこったそういやいちちょいと小耳に挟んだんだが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 荒川もガキのこととなるとケツが青いねばあばそれ以上おやさんのことを悪く言うと承知しねえぞお疲れ様です兄貴ああ三つ高校生に金返してきたがはい随分と感謝されちゃいましたよそいつはよかった喜んでる場合ですか 次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ分かってるよで次のしのぎってのは切り取りっす相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男ですしかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて他の組が手を焼いていた再建をうちが買い取ったんですよしほんじゃあ荒川組の威厳にかけて きっちり回収しねえとね。はい沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんででその借金男はどこにいるんだ今の時間なら第三公園にいるはずです先に行って様子見てますんで兄貴もすぐ来てくださいね分かった 兄貴借金男はいたかはいあれ見てくださいあいつが平塚って男ですあいつか知ってるんすか兄貴まあいい行くぞああああ平塚さんよ優雅な休憩時間だな 借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえかお何だその目はヤクザなめてんのか他の組には通じたかもしらねえが債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな痛い目に遭いたくながれ財布を置いてななめんじゃねえぞこら返せねえもんは返せねえ そんだけだけ相変わらずでっけえなグレートヒレツか誰だてねガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよあんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖いのなんのってお前ソープの一番かこいつと一緒にいるってことは <笑>ヤクザになるとは、お似合いの結末だなそっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか世間は厳しいね。てめえには関係ね。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで、財布ちょうだい。 返す金はねえツタダローたのってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたは相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろう大人になってまでパワーボムで俺に流されたくねえってか。違えよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたが。 タップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ<笑>ソープの一番ごときがなめた口聞きやがってそんなにこれが欲しけれじゃ力ずくで奪ってみやがれおっしゃあタックマッチで行こうじゃ兄貴お前はレフリーだ手出すんじゃねえ。えごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞグ ジョルトがやってやるぜやっぱりあんたすげえなだが勝ったら俺だ約束通り財布はもらっていくぜ頼むそれだけは勘弁してくれ お願いだなんだよちゃんと金持ってんじゃねえかよお前花から踏み倒すつもりだったんだろえっ何やってんすか兄貴や何ってなんか余計なもん入ってたからよ 余計なもんで、これ金。ブレートさんよ、約束通り財布はいただいてくぜ。え、あ、あ, あはい。よし、行くぞ。見て、ちょっと、マリキ。どういうつもりですか。なんで金回収しないんですか。平塚は踏み倒したりしねえよ。 いつか必ず返す何でそんなこと言い切れるんですか大晦日にまで特貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろうあいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもくそこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろうとはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ明日は正月だからな母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行からおろしといたんだろうな だからって返済を延滞していいとはならないっすよ昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるのを知ってるか え, えええ確か少し前に閉店した店ですよねそれが何すかあの店が平塚の実家おふくろさんの店なんだそそうなんすか一年くらい前におふくろさん体壊して結局店閉めたんだこの前見舞いに行ったら すごく痩せててよでも嬉しそうにしてたぜ息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってねじゃあ平塚が借りた金ってのはおふくろさんの入院費と手術費だでもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよあ問題ねえって 頭からは財布取ってこいって言われてんだ財布ならほれね、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょ頭からだ、ま、マジっすかはいもしもし一万ですおせいぞ俺ールは2階以内に出ろって言ってんだろすみません頭お前ひょっとしてまだひまわりしてんのか はいちょうど今日のおしのぎが全て終わりまして今から事務所に帰ろうかとバカ野郎もうカの付き添いに行く時間だろうがはっすみません今すぐダッシュで向かいますさっさと行け若がお待ちだ何やらせてもせえなてめえははいすいません分かってると思うが変な場所に出入りすんじゃねえぞ若にもしものことがありゃお前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな はいもちろん若の付き添いですかやべえすっかり忘れてたぜ水これ持って先に事務所戻っててくれちょっとこんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ付き添い終わったら連絡くださいよ俺適当に時間潰してますから<笑> お, おい、姉ちゃんえっ若いや荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんがそうっすかすいませんでした若白木が立て込んでて場所をわきまえろ 今日が何の日か忘れてたのかままさか夢野さんの誕生日ですよね手ぶらじゃないだろうな一応買ってきたんですね時間もなくて大したプレゼントではまあいい それよりイチ親父に喋ってないだろうなももちろんですよ何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけはいあのじじいつまでも俺をガキ扱いしやがる心配なんですよ若のことが大切だが。 知ったような口を聞くな。す、すいません 来ますんで のエフェドリンだエフェ一種のドーピング薬だ交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる効果は短時間だが速効性があるちょっとなんでそんなもん持ってんすか今日は俺の女の誕生日だ んんな体で恥欠かせらんねえだろういやでもそれヤバい薬なんじゃ日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だここに打てえ俺無理っすよやめましょうよワーカー。こんなの危険ですって育児のねえヤだな 我家我家 よくなったのびっくりしちゃったよおい夢のさんは は, はいなるべく早くお呼びをなるべくだすぐだろ先ほど別のお席に着いたばかりでしてそれに今日はお誕生日で大変に混雑してちょちょっと 話しつけてきます大丈夫です紳士的にやりますからごめんねこんなに混んじゃって謝る必要なんてないさ逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ 何だ君はなあまあなんつうかそのそちらの女性をお迎えに<笑>ちょっといっちゃんお店が決めた順番を守るべきではまあかいこと言わないでくださいよ今回はひとまずこっちが先ってことで割り、ね、に がるお前こそどういうロジックで話してるんだはあろろだと話にならんなんだとこれ分かるように話せってて何が紳士的だ揉めてんじゃねえかバカ野郎すみませんお騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね悪気は ないああ店が決めた順番ってのは建前だ水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある使う金が桁違いの客もいるだろう資本主義の建前と本音ってやつさほう<笑>それにこいつは俺の女でねなるほどね <笑>ご理解どうもじゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがですメニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらってお酒なら結構ですおうひょっとして下戸とかじゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう 結構です受け取るわけにはいきませんそれじゃあ俺の気が収まらないですよじゃあ代わりに結構です立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので何が立場上だ偉そうにてめえ同居<笑>あるなあんたは。 どこのもんだ<笑>仕方ないはっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ名刺も交換する相手は選ばないと。 こんなところで飲んでていいのか。別に法を火してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。乾杯！夢野さんおめでとうございます。こんな高いお酒飲めて夢野さん私たち超ラッキーでーす。おいおい。 相手が違うんじゃねえかそうよまったくこの子たちったらごめんなさいまさとさんありがとう<笑>まあいいってこの店で一番高いボトルだからなこいつらもめったに飲めないだろうしテンション上がるのも仕方ねえよわかさっきはすんません通りのくせに強がりやがって ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだあの野郎よく来るのかいや初めてね夢野さんプレゼント何だったんですか何言ってんの私はこうやって来てくださっただけで十分よ本当に相変わらずラブラブですね羨ましいな 私マサトさんみたいな彼氏欲しいおい一、お前のから見せろよなはいでも俺こういうの慣れてねえっていうかその早くしろすいません気持ちだけですけど 何それだから俺プレゼントなんてどうすればいいのかわかんなくて し, しかもわかの女でじゃ な, なくてわかの彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか で, でも店で一番高いやつ買ったんですそそれはマジですから<笑>なんだよだってそれ 私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつこら<笑><笑><笑>一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか<笑>一番どころかビリッケスだこいつはいや<笑>マサトさんうまいこと言う<笑>ま そんなことだろうと思ったよ<笑>ほらよ 価値がわかるんだなあ、いいからすんのマンション1個くらいだと言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどなあ、ありがとうでも私こんなのもらってどうしたら<笑>いいんだってじゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとなユメノさん フロントまでお願いしますおい今そういう場面じゃねえチまた繰り返す気かいい女の誕生日だもんな仕方ねえさ行かせてやれはい<笑>ごめんね でもすぐ戻るから。気にすんな。ゆっくり行ってこい。優しいじゃあ、飲み直すかお前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢のに聞いてみないよ。<笑>もう、お仕置きされちゃいますよ。でも。 私も立候補しよっかな飲みすぎかでも今日は飲みがかりだしなちょっと待ってねえ堀之内さん帰るよ あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね誰だあいつは あ, あああマサトさんのことねあれはヤクザの息子そうかでもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ大事にしなよ冗談じゃないわよ飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだしさっきだってとんでもないものプレゼントしてきて今度はマンション買うだとか 怖いそんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいいだってそんなことしたら何されるか何が怖い脅迫か暴行かそんなことになれば俺が即逮捕即懲役にしてやる<笑>そうよねじゃあ明日売っちゃおうっと一緒に行こうよしかし ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだなそうなのよねでもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違いじゃせいぜい巻き上げてやれ<笑>わ分かったじゃあ後で。 そこに《俺は帰るからそれで払っとけ》《余った》 服時にでも使え有樹。アリ バカの付き添い終わりましたかなあ劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ分かった例の恨みで親は今日兄貴がきちっと閉めましたあれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす でそいつからいくら取れたんだえっとそれはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました裏ビデオっつっても偽物だったんでそうかなら切り取りの方ははいそっちはバッチリっす頭の命令通り財布を取り上げてきました 利息分も含めて全額入ってます珍しく上出来じゃねえかなんて言うわけねえだろこの帯ふは我が使ってる銀行のもんだおい一我がとどこに行ってだ ただの買い物っすよ。<笑>それ若からいただいたんっすよ。いただいただと？てめえがセビったんじゃねえのか？しのぎ上げるねえからってせベいことしんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。よ 海に金も納めねえで何がっかり<笑>なんだその目は痛くも介くもねえってかそれじゃあけじめにならねえ<笑>てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろおいどこもってこい やれよどうしたヤクザのくせにやり方知らねえのかなら教えてやるようまいこと関節に入るやすっと落ちるそんなことは稀だがな ちょっとつらかせ。 さんもう少しうまくやれねえのかジョーとは頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ俺はしのぎで空騎士ですからジョーの気持ちも少しは分かってやれ組の金庫番としてそれなりに苦労してんだそれは分かってるんですけど頭の言う任拠ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして 俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか人それぞれ考え方は違っていいのさそれが荒川組のパーティーってもんだパーティーお前ゲーム好きだったろあれで考えてみろ必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがあるお前みたいに 後先考えねえで前に突き進む奴がいてフォローしてくれるミツがいてたるんだ空気を引き締める沢城がいるそうやって組織ってのは回るんだなるほどじゃあおやさんは王様っすね王様かまあどちらにしても俺にとっちゃみんなかわいい息子だ <笑>そういや今日はサトの面倒を向いてくれたんだろはいすまねえな家のことまでお前らの助けを借りてどうだあいつ元気にしてたか<笑><笑>そいつはよかった最近は俺の電話にも出やしなくてな 組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな<笑>さてじゃあ二十世紀を占める飯を食いに行くか内一番。ばんよはあどいつもこいつもイチャイチャしてますね。 お前女の方どうなんだいません俺は女にはからっきしでチっしけた子たちじゃってそりゃおやすさんはモてたでしょうけどてめえ一何なめた口きいてあるいや過去形で言うの今も現役で持ててんだろうな<笑><笑>でもな俺も こいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだえマザとの母親だよああまだお前には詳しく話したことはなかったっけなええもうお亡くなりだとは一応二十四年前のちょうど今日大晦日だった俺は氷川幸さんって組の下っ端だよそこの組長から 娘をもらってくれねえかと言われてたそれが若のおふくろさんすか慌てんな俺が心底触れてたのは別の女だ茜と言ったえっでもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってただから茜とは隠れて付き合ってよ あれが子供ができたって言ってくるまではなうんとなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもねただ茜と子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかったでようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねって事業俺には決めた女がいる 組長に頭下げてそう言っ た, ただじゃすまなかったですよねさんざん袋叩きにされて年を越した頃には半殺しそれだけで住めよかったんだがなえ組長はあかねと腹ん中の子供まで殺せと組の門に命じたんだそんないくらなんでもそこまでああさすがに俺も耳を疑ったよ組長はマジだった あそこの組じゃ殺した人間をしたいことをしますしちまうこともあった組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ<笑>そっからはどうやってその場を切り抜けたのか俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろうその時アネはね もう産経ついてて病院に行ってた<笑>俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように行った首の門が病院に差し向けられてたからなそして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてたちっさアルプスな だが何時間経っても彼女は来なかった連中に捕まっちまったのかと思った時俺宛に電話がかかってきた茜かうんお前何してんだてっきり奴らに捕まったかと赤ちゃん 生まれたのえっあたしたちの赤ちゃんおっ。っでもすぐそこにも奴らが来てだからもう逃げるしかなくて分かった今どこだすぐ迎えに行く 新宿駅のコインロッカーのとこよしそこで目立たないようにしてろマ<笑>スミダメヤツらが来た帽子を赤レ連中は赤ん坊を抱えた女を探してる赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れる<笑>赤ちゃんをロッカーに 大丈夫だ赤ん坊は俺がすぐ取りに行くお前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ急げ赤ん坊をロッカーに分かったこの子お願い赤ん坊 什么 うん。 大丈夫かしっかりしてるの赤ん坊を抱えた俺は病院に駆け込んだすると正トを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと。 若の病気はその時からあの日は寒い夜だったなとこもいや1分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしいおやっさんのせいじゃないっすよだってそんなの仕方なかったじゃないですか一マザトのことお前にも心をかけるな 苦労だななんんてそんな結局茜とはそれぎりだったあいつは馴染みのスナックに逃げ込んだがそこにも手が回ってた氷川興産に連れ去られて殺された俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな 氷川さんの組長と組員の何人かはそれから何日も死ね う, うちにこの町から消えた組を潰れたよそれってもしかして大谷さんがいえ何でもありません長話に付き合わてしまったな<笑>だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた「当性の」とはいえ お前も俺の息子だそんな俺なんかへ、ね、っ<笑>しけた話はこれまでださあとっとと飯を食いに行くぞ腹ペコだはい せっかく一から王様の称号を授かったことだ今夜は中華の王様でも食うか中華料理の王様あ魚ギっすか中華の王様といえばペギンダックだペキンダックペキンダックってアヒルでしたっけうん釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ 焦がさねえようにに慎重にな食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだあ色になった皮を添いで薬味と一緒に生地に巻いていくすると皮の香ばしい匂いと甘辛いたれが口いっぱいに広がるう う, うまそうっすね。 中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。それは中華の王様で間違いないっすよ。よしじゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。よし絶対見つけてみせますよマジかよおい<笑> 誰かどういいせろよ北京ダックどうせよ一番あとちょっとで新年を迎えようって時間だ従業員だって家で年越ししてえだろうでも食いたかったっすよまた連れてきてやるよ約束だあざっす待ってろよ北京ダック<笑><笑> かしろよ、ご両に一番前から言ってんだろうあすみません外でヘラヘラ笑うのはやめろ僕どうか歯見で笑うのは家族の前か相当やべえ時だけですよねああヤクザは顔で生きてんだおっす 北京ダックはお預けってことでいつものおでんへでも行くか。おすどうしたいちそうでも漏れそうなのかうるしい一。イチ たまには家のお手伝いしてんのかいや最近は全く大切にしろよ自分が生まれ育った場所なんだこんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて<笑>どんな形であれ家は家だなくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ 23年前の1月1日俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしいソープ場だったお袋が出産直後に俺を置いて消えたってな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた 父ゃんって言っても血のつながりはない俺を引き取ってくれたソープの店長だ実の父親については一切聞かされてねえがどうせ行きずりの客だろうお誰か1番見てくれほらおいで1番待って私が抱っこする 俺はこの町のやつらに育てられた世間じゃクズって呼ばれてるような連中は俺の親代わりでして<笑>じゃあ俺もそのクズも一人ってわけか親さん違います は俺にとっての憧れいや神様みたいなもんっす今度は王様じゃなくて神様か<笑>荒川のッハッハッと出会ったのは俺が中学を出た頃だった 育ての父ちゃんが死んで以来俺は高校にも行かず当てもなく生きてた金のために誰彼構わず喧嘩ふっかける毎日そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあるだろうその日俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ ラクザの事務所に監禁され返しと呼ばれる強烈な復讐を食らったこのままじゃ殺される俺は助かりたい一心でその名前を口にした荒川組ああ荒川組俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ当時荒川組といえば 殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だそれをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはずお前荒川のとこのもんなのか俺の浅はかな考えは裏目に出たよりによって こいつらは荒川組と島争いの真っ最中だったオタクんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな春日一番ってガキだ今うちで柄を押さえてる返しておすけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ もうやっちまいませんか兄貴そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか<笑>待たせたなガキ相手に本気になるクソヤクザども世話になったっていううちのガキどこだ 荒川さんよおめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてなどうけじめつけるってんだそうかじゃあ指一本でどうだそれでこいつを返してもらう文句ねえだろ借りるぜ かるぞクソガキあっあの あ, あ助けてもらってありがとうごめ礼なんていらねえよお前のために指びおとしたわけじゃねえんだ ヤクザってないよ顔と看板で商売してんだそれが何より大事なんだあの場で「お前を返してください」なんて頭を下げちまったらどうなる荒川組の看板が下がっちまうヤクザはいつでも弱いところを見せたらしまいだあの場でけじめつけるにはこそろうがなかったってだけだ でも、俺のことなんか知らないって放っておいてもどうしてさあなあ俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもなその瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった あたてめえか<笑>何度言ったら分かるんだガキにやる杯はねえんだよ構うなジョーそれでも俺は杯をもらうために事務所の前に立ち続けた雨の日も炎天下中も お疲れ様です組長誰こいつ親父の知り合いを雅人酒に上がってなさいヤクザなんかになろうとするんじゃねえお前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ俺には親父とおふくろもいません育ててくれた養父は去年死にました めのことだっいやあ、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした。おやすおう。 もうすぐカウントダウンっすねちょちょっとやめてください大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんでる違いますお高く止まってないで俺らと遊ぼうやクズを掃除するのも俺たちクズの役割だな おいお前ら二十世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろうこのおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだなああんだおっさん邪魔すんじゃねえよ誰だあんた登場会荒川組だおめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ と, っ と, と家に帰ってジャあのガレでも聞くんだなはあおたくらヤクザかおいおいヤクザだってよ確かにパンチかけてるこいつマフィア映画のキャラみたいなカッコシがってコスプレしてるのがっていかふざけて口っいてんじゃねえぞおやつさんここは俺に任せてください お前のガミルも数年ぶりだな前より強くなったのといいが面白いやっちまおうぜななんだこのおっさんバケモン だ, だ, だ大丈夫か姉ちゃんああ来ないで お, いおやさんにお礼ぐらいこれでいいのさ モルダヤクザだそのこと忘れんな一ははいさーてとじゃあまた明日な21世紀になったもの、ちゃんと組みに顔出せよはいおやさまをよいお年をおやっぱかっけえなよっしゃ もう1杯だけいっちゃうか。 お兄さん。起きてお兄さ ん, んやべ寝ちまった危ないよこんなとこで寝ちゃう。ちょっと身分証を見せてくれるかな身分証正月早々物騒な事件があってね免許証ある がない。二、は、万、あ、こっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする。盗難届け出す。今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。あけましておめでとうございます。おやさん。朝早くに縛れないし。ね、え、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました。発毛ですか。いや。 とにかく事務所に来いあまり目立たないようにだあ、はい、わかりました 座れはい、いいから座れあっはい。 木組はわかるな前からうちに因縁つけてる組っすよねああ因縁の発端は榊組がウ江とつながってるって噂からだ近江って関西のうん近江連合関西一円を束ねる巨大極道組織で東条会とは長年ドンバチが絶えねえライバル関係だそんなやつらと 組は手組んでたんすか榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえただ東場会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな俺が幹部会でそのことを問い詰めたったそしたら榊の組長シェラを蹴り通してなせこい野郎っすね そこから榊はうちを逆恨みするようになったそれでも向こうは登場界の直径だ本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな何かあったんですか2時間ほど前ジョーから電話があってなあいつ榊の組員を恥じちまった頭が 外でばったり榊の若衆と出くわしたらしいお互い部下も連れねえで差し通した散々と怒鳴り合った結果ジョーが茶化を抜いちまった幸いえば目撃者はいねえみたいだがすでに視殺が死体を見つけてるうちに傘が入るのは時間の問題だ<笑>直径の組員をうちの頭が弾いたとなるや 荒川組が搭乗海に弓引いたとされても仕方ねそうなりゃうちは搭乗海追放こんな小さな状態は瞬、ま、たたく間に解散だ 上がしょっぴかれるわけにはいかねえ勤めに行ってもらえねえか一何言ってんですか親父さん 頭下げるのは俺の方ですよ俺はずっとこんな日を待ってました大家さんに恩返しできる日を10年や20年そこらの無職らしいんでやらせてもらいます じゃないっすかそういやそうだったなちょっと何寝ぼけてるんすかパソモで行くんすよね去年と同じカムロ神社でいいっすか俺は行けねえからお前行ってこいえっんでですかちょっと用事が立て込んじまってねもしかして沢城の頭に何か頼まれたんですかまあそんなとこだ そうそう厳しいっすねら極道になった以上盆も正月も関係ねえ俺たちは365日極道で夜までみっちり忙しいんですかそれよりミツお前今いくつだえ二十歳ですけどってことは10年後は30歳20年後は40歳か なんすか急にちゃんと飯食っていい男になれよはあ兄貴熱でもあるんすか<笑>また電話する しかもしれねえからな。よし。牛丼並み、もう一杯。な。はい。かしこまりました。波一郎。悪いが、お前は先月付で、組を絶縁されたことにするしかない。<笑>絶縁ですか。すまない。よそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが。 今回は同じ登場会そのば相手は直径だでも絶縁は組に戻れないんじゃん心配するな本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておくありがとうございますそれに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからなどんなに長くったって俺はしっかり務めてきます 《これで思い残すこともねえなおいしいですよね牛丼》 行くからありがとうございましたー<笑><笑><笑><笑><笑><笑>おーさっきのお兄さん財布見つかった<笑> 盗難届出すなら窓口に行ってね主文被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。